こんにちは、岐阜大学の小山です。今回は、地震災害と防災情報についてです。ここでは、地震災害とその対策を考える上での基本的な情報について解説します。それぞれの情報を使いこなせるよう学んでいきましょう。まずは、マグニチュードについて説明します。マグニチュードは、その地震がどれくらいの規模の地震であったのかを表す指標で、一般的に、 地震を引き起こす断層が大きくなるほどマグニチュードも大きくなるという関係があります。マグニチュードは地震の規模を示すため一つの地震で一つの値となります。またマグニチュードとエネルギーの関係ではマグニチュードが1大きくなるとエネルギーは約32倍2大きくなるとエネルギーは約1000倍大きくなります。このの図はマグニチュードの値と エネルギーの関係を球の体積で示したものですボールのような球体であると考えてこの図を見ていただければと思いますこのようにマグニチュードの違いは数字としては1だけの違いであってもエネルギーの大きさつまりこの図ではそれぞれの球の体積はかなり違うということがイメージしていただけるのではないかと思います次に 揺れの大きさを表すす指標である震度について解説します揺れの大きさは同じ地震であっても地域によって異なりますので1つの地震でも地域ごとに震度の値が異なりますマグニチュードは地震の規模を示すため1つの地震で1つの値を持つのに対して震度は地域ごとの揺れの大きさを示すため1つの地震でも地域ごとに異なる震度の値を持ちます 一般に震源に近い地域ほど大きな揺れ遠いほど小さな揺れとなります地震の揺れを音の大きさで例えるとどれくらいの大声を出せるかという実際に出した声の大きさがマグニチュードでそれぞれの場所で聞こえる声の大きさが震度に相当します日本の気象庁震度は0 1一。 2345弱5強6弱6強7の10段階ですそれぞれの震度の値と揺れの目安について見ていきましょう震度0は人は揺れを感じないという程度の地震になります震度1は屋内で静かにしている人の中には揺れをわずかに感じる人がいる程度になります 震度2は屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる程度震度3は屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる程度の揺れになります震度4はほとんどの人が驚く電灯などの吊り下げ物は大きく揺れる座りの悪い置物が倒れることがあるという程度の揺れになります 震度5弱は大半の人が恐怖を覚え物に捕まりたいと感じる棚にある食器類や本が落ちることがある固定していない家具が移動することがあり不安定なものは倒れることがあるという程度の揺れになります震度5強では物に捕まらないと歩くことが難しい棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる固定していない家具が倒れることがある 補強されれれていないいななブロックがが崩るることがあるとあう程度の揺れになります震度6弱では立っていることが困難になる固定していない家具の大半が移動し倒れるものがあるドアが開 か, 開かなくなることもある壁のタイルや窓ガラスが破損落下することがある耐震性の低い木造建物は瓦が落下したり建物は傾いたりすることがある。 ままたたは倒れれるるものもののあるといった程度の揺れになります震度6強では、はわないと動くことができない、飛ばされることもある、固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる、耐震性の低い木造建物は傾くものや倒れるものが多くなる、大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山体の崩壊が発生することがあるという程度の揺れになります。 そして震度7では耐震性の低い木造建物は傾くものや倒れるものがさらに多くなる耐震性の高い木造建物でもまれに傾くことがある耐震性の低い鉄筋コンクリート像の建物では倒れるものが多くなるという程度の揺れになりますさて次に地震の起きる場所についてお話しします 地震は世界のどこででも起きるわけではなく発生しやすい場所と発生しにくい場所がありますこの図のように地球の表面は十数枚のプレートで覆われていますここでは地図上にプレートと地震の発生した場所を示しています赤い点で示しているのが地震が起きたところですちょっと見にくいかもしれませんが 青いい線でで示しているのがプレート境界です地震はプレート境界で多く発生しているのでプレート境界の線が地震が起きた点を表す赤い点で隠れてしまっていてちょっと見えにくいかもしれませんプレート境界でないところも地震がないわけではありませんがプレート境界上に比べると地震の数を表す赤い点がずいぶん少なくなっているのがわかると思います。 ちなみにここが日日本本です。日本はプレート4枚の境界界上に位置しており、世ででも有数のの地震多発国です。この図からわかるように日本では地震とともに暮らすことが宿命づけられていると言えるでしょうだからこそ私たちは地震を知り備えていかなければならないのですこの図は日本周辺のプレートを表したものです 日本は北米プレート、ユーラシアプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの4枚のプレート協会が集まるところに位置しており、世界でも有数の地震多発国です。この図からわかるように、太平洋プレートとフィリピン海プレートが日本列島の方に毎年数センチメートル移動してきていて、 陸のプレートである北米プレートとユーラシアプレートの下に潜り込んでいます。これが1960年から2011年にかけての日本近近郊で発生した地震の分布です。図中の球で表しているのが地震の起きた場所で、大きさが地震の規模を表すマグニチュードの大きさ。 色が、地震が発生した場所である震源の深さを示しています。赤いほど浅い地震、黄色、緑、青、紫の順に深い地震を意味しています。先ほどの図で示したように、太平洋プレートとフィリ ピ, ィリピン海プレートが、陸のプレートの下に沈み込んでいます。その沈み込みに沿って地震が発生しているため、 プレートの沈み込んでいるところほど深いところで地震が発生していることがわかります日本で発生する地震は大きく分けてプレート内の地震とプレート境界の地震に分けられます日本近郊のプレート境界の地震について簡単に説明します海のプレートが陸のプレートの下に潜り込み 陸のプレートを地下に引きずり込んでいます。陸のプレートがその引きずり込みに耐えられなくて跳ね上がったときに発生するのが日本近郊のプレート境界の地震です。プレート境界の地震には2011年に発生した東北地方太平洋沖地震などがあります。後のスライドでも説明しますが、プレート境界の地震では強い揺れに見舞われる地域が広域にわたったり。 津波による被害が発生する恐れがあるなどの特徴がありますプレート内の地震には沈み込むプレート内の地震と陸域の浅い地震がありますこれらの地震ではプレートの内部に溜まった歪みによって断層が破壊され地震が発生します沈み込むプレート内による地震では1933年に発生した 昭和三陸地震や1949、1994年に発生した北海道東方沖地震のように津波が発生する恐れもあります。陸域の浅い地震ではプレート境界の地震よりも地震の規模を示すマグニチュードが小さい地震が多くなりますが、深源に近い地震では、深源に近い地域では大きな揺れに見舞われます。 そのため、1995年に発生した兵庫県南部地震のように大都市近郊の断層が破壊した場合には強い揺れの範囲が限定的であっても大きな被害が発生することになりますここでプレート境界の地震と陸域の浅い地震による揺れの影響範囲の違いを見てみましょう右の図はプレート境界の地震である 2011年東北地方太平洋沖地震の震度4以上の震度分布です左の図は陸域の浅い地震である2016年熊本地震の震度4以上の震度分布です赤いほど大きな震度つまり強い揺れの地域を表しています両方の図を比較すると左の熊本地震の強い揺れの地域よりも右の 東北地方太平洋沖地震の強い揺れの地域の方がかなり広域にわたっていることがわかると思います次に緊急地震速報についてお話 し, します地震によって引き起こされる揺れには最初に来る弱い揺れ P 波と次に来る大きな揺れ S 波がありますこの二つの揺れは地面を伝わる速度が違うので 初めに来る弱い揺れ P 波を観測し次に来る強い揺れ S 波の大きさを予測することができる場合があります緊急地震速報とは地震によって初めに来る弱い揺れ P 波を観測し次に来る大きい揺れ S 波が来る前に大きな揺れが来ることを知らせる情報となりますこの仕組みは地震そのものを予測するものではなく 地震が起きてから揺れが到達するまでの時間差を利用して揺れの到来について知らせる情報であるため震源に近い地域では P 波と S 波がほぼ同時に来たり予測できるだけの時間差がないために間に合わないということに注意をしてください現在、多くの地域で防災訓練などで緊急地震速報をトリガーとして机の下に潜るなどの安全行動を行う形式が取られていますが 実際のの地地震震では緊急地震速報の前に強い揺れが発生すするケースも多いと思われます揺れま揺の前に緊急地震速報があるとは限らないということを覚えておいてください揺れを感じたり緊急地震速報を受信した場合にはまずは身の安全を確保することが最も重要です身の安全を確保するためには 頭を保護し安全な場所に移動することが必要です一般的に安全な場所とは落下物のない場所、丈夫な机の下、布団の中耐震性が非常に低い建物にいる場合などでは建物の外に出るということなどがありますまた建物に閉じ込められてしまうことを防止するためにドアを開けるなど脱出脱出口を確保したり火傷などの危険を避けるために 消火は揺れが収まってから行うううなどということいこもあるでしょうすぐに火を消さなくていいのか疑問に思う方もおられるかもしれませんが日本では今ではガスのマイコンメーターやファンヒーターなど揺れによって自動停止する装置が組み込まれているものが多くなっているため揺れの最中に火を消そうとすることでむしろやけどなどのリスクが高くなるという状況が起きています。そのため現在では 消化は揺れが収まってから行う方が安全性が高いのです。さて、実際に生活している中での安全な場所というのは、その時いる場所や建物の耐震性構造などによっても変わってくると思います。常日頃から今地震が起きたとしたら、自分にとっての安全な場所はどこかを考えてみてください。今。 あなたにとっての安全な場所とはどこでしょうか以上で今回は終了です今回は地震災害に関わる基礎知識を中心に学びました次回は実際に対策を実現するために地震ハザードマップについて学びます